ラスベガスの説明をしているすごく有名なサイトがあるんですけどもそこのミスター・ベガスが今日の撮影者でお願いしてますカメラマンです今日は萌歌選手イーブン以内で回ったらラスベガス大全およびリンゴルフから100ドルずつ賞金およびゴールマッチで勝ったら、えー、とリンゴルフ100ドル賞金出ますので、ね、頑張りますはい えーと15番ホール、えーと緩やかに左に曲がってるドッグレッグのト、えー、モイカプロのティーショットです。ナイスショットです。真ん中です。おーナイス。おー右に出し。右じゃない。ダメじゃないですね。 あいや大丈夫じゃないかもよかなり右右に落ちたよね。あのー、バンカーで止まってます砂漠みたいなとこねデザートエリアスえっ、ー、と竹内さんは右に大きく曲げてこのブッシュの中に入ってたのでアンプレアブルにしてこっから3打目を打ちます残り200ヤードです まあまあいいショットだけど左に距離的には距離的には届いてますけど左です左あっ戻ってきました左奥モイカプロ116ヤードセカンドショットです9番ア番アンでいきます旗まっすぐです い, いところ乗ってるように見えるんですが縦位置なのでどれぐらい近いかはちょっと行ってみないと分かりませんえっ、ー、と萌エカプロは旗手前 1.5m ぐらい 2m ぐらいですかね乗ってます2オンですバーディーチャンス一方竹内さんはアンプレアブルからグリーン左奥 20m ぐらいの超ロングパットです ナイス距離感ですね 1m 以内につけましたナイスパッドですまだ分かんないじゃないモイカプロここに2オンで入れ入 れ, れば勝ちですバーディーパッドですおー惜しい惜しくも外れてパー竹内さんは 1m のこれを入れてボギーですハンデホールなので入れればこのホール引き分け おー引き分けましたおーよかったこ<笑>の長いの、えー、とここは7番ホール16番ホールなのでターフォー、パー4ハンディキャップナンバー2バカー後半の後半の7番目です狙いは左バンカー右ナイスショーバンカー超えるでしょう バンカー。超えたと思うけどな。バンカーの左っぽい。はい、十六番ホールー竹内さんの。ボギーでしのぎたい。ティーショットです。もう右に打ち出して、大きくドローがかかってます。バンカー超えたかな。いや、ドローかかってバンカーの左行ってない。モ萌香プロ。えっ、ー、と、百。 15ヤード9番アイアンでセカンドショットです。旗まっすぐです。ナイスあおっきいですね。ちょっとちょっとグリーンオーバーグリーンから23ヤードこぼれた感じです。えっ、ー、と竹内さん、ここは萌香プロを5ヤードほどアウトドライブしてます。 左に曲げてしまいました。グリーン左奥。ちょっとグリーン左です。左にこぼれました。やばいやばい。はい。えっ、ー、と、モイカプロ二打目、グリーンちょっとだけオーバーして。ここからの三打目です。 うまい、さすが距離ぴったり。うん、えっ、ー、と、竹内さん、セカンドショットをグリーン左に外してます。これがサードショットです。うまいおお、ナイスです。ね、おお、二人とも1メートル弱のパパッと残しました。 さあグリーンこぼれて二人とも一メートルぐらいに寄せてます。パーパットです。ああずれた。<笑>それやないっすげえ。ボギーになってしまいました。モエカプロ。同じような距離、同じような距離のパーパットです。なな<笑>はいナイスパーです。 パ、えー、パーーーーーーボギででででで引きき分けですすすすハンンホホルル番番はいヤドアアイアンでいきますちょっと左オーバーですけどあ戻ってナイスオンですね。 はい、何番ですか。八番。はい、八番やんです。で百四十。おお、ドローがかかって。いいかも。おお。えっ、ー、と、竹内さんはグリーン。ち, ちょっとこぼれた程度で。四メートルぐらいのバーディーパッドです。 オッケーパーですこれ入れへんかったらカジがなくなるあドーミーホールかドー ミ, ー じ, ゃドーミーじゃないけどドーミー、ね、実質ドーミーモーエカプロ左二点五メートルぐらいのところにツワンオンですバーディーパッドですオッケー 18番ホール最終ホールです、ここまでマッチプレーは、えー、と1ダウンしてます、モイカプロ、ハンディを18ホールもあ14ホールも上げて1ダウン、ここで取らないとマッチに負けます、はい、で、ナ、ま right. <音声>ナイイススショットナイスフェードです。 うん、内緒。内緒と。最終ホール、ティーショットです。竹内さんのティーショット。おお、これ今日一。内緒と。綺麗なドロー。ランが出てます。えー、パー5の2打目です。ちょっとダフったけど。パー5なので、問題ないでしょう。 シーピン系です疲れてくるとヒップターンがえっ、ー、ともえかプロロングホールの二打目左に刻むそうですナイスですおっ飛びすぎああ大丈夫ですいいところです向かい風でちょうど良かったですえっ、ー、と竹内さん115ヤード9番ヤアアンロングホールの三打目ですもえか来なよチャンプ ちょっと右だけど、そんなに悪くないです、もう跳ね方が右に跳ねてグリーンに乗りませんでした残り100 ヤ, ード100ヤード46度でロングホール3打目です、最終ホールおこれは良さそう。ちょっ とだけ短かったですね。一ヤードぐらい足りない感じ。肘を下に。武、はい、内さんの四打目です。回転で打つ。ロングホール四打目。でかいお前お前お前。<笑>モーイカプロのロングホール四打目。 オケーケナイスパー結局萌えかプロのスコアは後半9ホール全部スコアカード通りのパーでした36ですじゃあ最後はパーで締めたいあ打ってないし竹内さんボ ギ,、えー、っとボギーですハンディーホールがあるので引 き, し引き分けで 全部通算さワンダウンモエカプロのワンダウンで終わりです。じゃあモエカ選手今日はお疲れ様でした。お疲れ様です。はいえー、モエカ選手は、えー、ワシントン D.C. から、えー、今朝フライトで着いて、えー、西海岸時間の一時を経した。お苦労様でした。<笑>ありがとうした。私はロサンゼルスからちょっと忘れ物したものあって、えー、4時間半の、えー、ドライブでした。ということで。 まあお互いにあんまりスコア良くなかったんですけど明日は絶対頑張りましょう点。今日の反省点 は, 今 日, 省点は今日のターニングポイントはパ、えっと、ー5のツーを狙った時にチャックしたことでするあそこでダボンなんかいたのかの気がするそうか流れ的にはいオールマッチはでしょワンいつもワンアップとかいいんだからねハンドキャップちょうどいいよ <笑>それはなんかいつも十二が絶対いいですよ。十二が十二がいいの。<笑>じゃあ明日はちょっと今日のスコアを入れて、えー、バターンハンデがどうなるか毎日変わるんで明日は明日で、はい、計算しましょう。はい。はい、<笑>簡単なコースだとスロープレーティングが低いとハンデ低くなる。ああ。スロープレーティングが今日百三十六回あったから十四というハンデになったけ ど, るほどスロープレーティングでハンドね。 ということで、はい、明日のスロープレーティングはまた明日チェックして、えー、ハンディキャップ決めたいと思います。はい。それではまた明日。お疲れ様です。お疲れ様です。